レッチドショップ来たぞ初動頑張らなきゃな二人いるな 割れたから倒さなければラッキー開幕2人ダウンはでかいぞ先に最初に倒した方からつろうああああまだこの辺にいるよな いたいた、うん、救助来てるよな 救助した人そのまま次の救助に向かったな<音声>他の方には行けないよないたち使いたいけど近く回ってない。 見たなんそっち行くのかダメだ失敗したさすがにその救助はまずいぞ 浄化されたか。やっぱり浄化したのはレアだん声が聞こえるぞ1人耐久諦めたあっち側爆発してるな 中央にポータルを置こうあれなんかいたぞ先にイタち使うかまだ近くにいるな はぶりだポータル付近にはいないなイタチ使いたかったのにどこもほぼ回ってない。 痕跡が残ってる。値上がりたぞ。 そこで爆発した。ここに誰かいるか？それ見えてるぞ。あ、イタチ終わる？イタチ入れてたから反応遅れた。 遠くで回してないか回してない待機してたなもう一人を見つけた 奥にもう一人いるぞシュレットミスったもう一人を探そう どこかで治療してたらしいあんな隅っこにいたのか離れたか 治療されてしまったおいたぞどうするかあここのフック死んでた。 最後の一人見つけたいな。目の前にいた。どっちにいるか気づいてないな。ハッチ近くにあったのか。 危なかったなちょっと横に行かれてたら逃げられてた